اليوم جايب لكم مقطع فرحني أ ن ا شخصيا كثير اليابان ب د أ ت في إ ع د ا د غرف ل ل ص ل ا ة للمسلمين على جميع محطات ار ان ار على الطرق ا ل س ر ي ع ة جهزت هذه الغرف بالسجاجيد و ا ل ب و ص ل ة ل م ع ر ف ة اتجاه ا ل ص ل ا ة و أ ي ض ا يقدمون أ ك ل طعام حلال ب د ا ي ة من تاريخ 21 يناير الفين وعشرين هذا بسبب أ و ل انتشار ا ا ل إ س ل ا م ثانيا ش ا ف و ا ان تعاليم الدين ا ل إ س ل ا م ي هي ا ل أ ص ل ح ل ل ب ش ر ي ة 高速道路が国際化に対応です県内の透明のサービスエリアにイスラム教徒向けの設備が整えられ今日から利用が始まりまりした全国の高速道路の中でも今回初めて用意されたのがこちらのイスラム教徒のための礼拝室です。 東名の下り線足柄サービスエリアに設置された礼拝室は広さが11平方メートルほどですが常設の礼拝室がサービスエリアに設けられるのは全国で初めてです同時に浜名湖サービスエリアと諏訪湖サービスエリアにも設けられました上の方にメッカの方角を示すキブラというマークこれが貼ってありますで あとこちらの方ですね。あの一応コンパスの方も用意しておりまして、ね、こちらのコンパスでキブラメッカの方角がわかるようになっております。やはりあのメッカの方角に向かってお祈りしないといけないというふうに聞いておりますので、イスラム教徒は一日に五回聖地のメッカの方角を向いてお祈りをします。また他にもイスラム教徒に配慮したサービスが始まりました。 こちらはですねムスリムの方に配慮した料理でございます、えー、調味料とかしょ、えーまあ、醤油とかソースもみんなそうですけどもやっぱアルコールとか豚肉エキスとかですねそういったものが、まあ、ほとんどと言っていいほど入ってるんですね、えー、それが入ってない、まあ、調味料もございますのでそれを使って料理させていただきました イスラム教徒は豚肉を食べることが禁止されているなど食事に制限がありますレストランはカレーピラフ、ガパオライス、ピリ辛麺をメニューに加え肉は鶏肉を使いアルコールが入っていない調味料で味付けをしました 来年、東京オリンピック・パラリンピックが開催されますので、えーまあ、インバウンドのお客様、えー、今後より増えることが予想されます、これまで、えーまあ、ムスリムのお客様、まあ、そういうお祈りができなかったりとか、えー、食べられる食事がなかったということで、えー、サービスエリアに立ち寄っていただいてなかったかもしれませんので、えー、そういった方に、えー、よりですね、えー、サービスエリアに立ち寄っていただければと思っております。ネクスコ中日本では今後 イスラム教徒の高速道路を利用する人は増えると見ていて、ニーズがあれば、他のサービスエリアにも礼拝室を設置することなどを検討していきたいとしています。